今日はこれ見に行きました自殺の中に入ってみます先日アップした動画の、えー、カニフィルターさんが写真展を開催しているので、えー、今日はその写真展を見に行きました本当はピーポイピ ー, ポーって写真展の開催初日に 来なきゃいけないんですけど、ちょっと私の時間の都合がつかなくて、えー、今日になりました。それでは行ってみたいと思います。3階にいるのこれ5階だね。はい。渋谷のルデ、ギャラリールデコさんに来ています。来たかい誰かいたら気持ちいいんだよ、ごね。えーと、な何階だっけあちょっと。カ ニ, カニマックついてる、ちゃんと。5階。 一応会場は取ってもいいですよって言われたので、まあこのも続きしちゃおうと思います。起きた。ここが会場ですね。みんないんのかな？どうですかこれ。あ、お邪魔します。 あ い, いえ い, いえ い, いえ い, いえこちらこそえん遠けの話かも伊藤さんありがとうございます<笑>拝見しますすー一本来た在住中<笑>あのこいつなんですよ<笑>ちょっと<笑>あの洗脳されかかってます<笑>あのカニのえっ、ー、と伊藤さんです<笑><笑>自分があのビクセン営業担当だった時にあのお店に行って<笑>で一緒に撮影し行ったりして あ, あります、ね、<笑>です、はい、この間偶然あの秩父のアジサイと雲海取りに行ったんですけどちょうど居合わせてへそうでで結構ヘビーユーザーなんですよ、えー、だから角型フィルター持ってないのダメだよって話になって<笑>い や, ダメです、ね、いやまあでもそういう写真手にあっホ本当ですか そういうフォトコンテスンになったんですよ。まあ、よかったですようん、そう。これ何回目でしたっけ？まだ二回目です。二回目あそっか。去年が初めてだったんですよ。そ う, そうじゃあ、自分も来たのは去年が初めてでしたもんね。去年初めて来て、でその時にぐるっと行って、で多分伊藤さんとまとめお話したの多分その時が初めてじゃないですか。そうですね。多分そうだと思いますね。そうか一年経ったんだ。 蹴られるやつも多くてああ色ムラとかもそうなんですけどすすす結構ねつけ方が結構シビアなやつが多くてカニのやつはね割とスパッとつけたらもう蹴られない使ってもないから僕もその良さって全然分かってなくてじゃあ思ってますけどそうですね カニグッズが置いてありますよ、ね。この辺がフォルダ類ですねこういうのが全部試せる写真機になってますざっとこうフィルター類も並んでいますねあ、ここにここに、あ、ここに、こちらにあ、ここに、あ、普通の円形フィルターがこちらに どっちかを見るとこれん で,、ねねねね、いいですねって手で、城ヶ島で撮ったんですよ。城ヶ島ででで撮っっってててて東東東側を向向いいるるんんすすけけどど南南か、こっちの方ってあの 何だっけえっ、ー、と、千葉とかの光害いがあるんですよねで。それをカットしたかったんですよ。で、これでの月なんですけど、えーと、この時は半月ぐらいの月かな。結構太めの月だったんですけど、月の光って意外と強くて、やっぱフィルターは逆光でゴースト出ることが多いんですけど、まあ、出なかったんですよね。で、まあ、これはちょっと、あのー、逆光になる分、どうしても手前が、 暗くなっちゃうので、まあ、この時まだあの ND フィルター併用してっていう考えなかったんですけども、えー、と実はまあ 5, 枚5枚、6枚ぐらいかなとって一応重ねて、シャドウ部分をちょっとノイズ減らして画像処理してるっていうやつなんですよね。まあこういう、だから LPRF を使うことによってその空の色が均一化するっていうのが 画像処理がしやすい一番のメリットですよね。ムラ、ね、がなくなるので。これ常滑ですね。常滑です、えー。それで、いやっぱしっかりあの都市高はあの黄色系は遮光されてますよ、ね。はい。そうですね。まあそのホワイトバランスは画像処理はどうとでも変えれますけど、ただそこに映ってる元々の色っていうのは基本的にそれ、えー、グラデーションになって現れるので、やっぱカットしといた方が後で楽なんですよ。うん もこの時はそれを使って撮りますメッセージをお願いしますはい、えー、カニフィルター写真展年1回東京でやってますあの基本的にはこう商品を手に取ってあの、えー、確認することできないんですけど東京で、えー、2週間だけ、えー、こうやって手に取れますのでぜひお越しいただけたらなと思いますまあ我はあは流通にね載せないで、えー、自社で、まあ、手間をかけるでもダイレクトで 販売してますので、いいものをぜひ皆さんにお使いいただけたらなと思いますので、ぜひよろしくお願いします。この後、福岡でも開催されるんですよね福岡でやります、はい。福岡にお住まいの皆さん。ぜひ福岡にいらっしゃる。はい、今大変な時期ですけども、あのそれでも我々がやっぱり福岡愛を忘れず、第2回目やりますので、ぜひお越しください。はい。ありがとうございました。 どうもありがとうございましたま。失礼します。ありがとうございます。はいはい。